はいえー、キャンドゥでアルコールストーブを買った際に一緒に見つけたボリ機関です、えー、インテリアポットという名前ですがちょうど専用スタンドにすればいいなと思ったので、えー、マジックで線を引いて薄い鉄板なので簡単に手のこで切れましたこんな感じですであとはメンディングテープを貼って等間隔の穴を開けてグリグリと広げてやればこのようになりますステンレス板2枚を重ねてごくにしてます ということで今回はですね自動炊飯をやってみようと思いますダイソーの新商品でマッコリコップというのがあるのを知りましたのでこれがアルミのですねやっぱり丸い形のボールなのでちょうどいいなと思って以前もですねメスティンで米を炊いた時にあのすごく美味しく炊けたので、えー、もう米イコールメスティンだったんですけどアルコールストーブのような丸いものであのー 書くときにはメスティのような細長いものだと、どうしてもこう一部分にしか炎が当たらないような印象があったので今回はこのマッコリボをコップでやってみます。アルコールストーブはですね。あの小爆発を起こさないように今映ってましたが、あのスチールを巻いて、あとジェット口の穴の径も 4.5 ミリまで拡大しています。 まあ、これによって現在のところ、えー、アルコールが液体が飛び散るような、あのー、爆発は起きてないので今のところ安全に使えてます。 アルコールストーブのプレヒートから本燃焼までの様子になります、えー、焚き火と違ってですねあのとってもこう炎を見ててあのなんかこう神秘的というか幻想的というかですね、えー、そんな雰囲気が楽しいですね はい、えー、炊飯はですね、比較的簡単な調理だと思うんですけどどうしてもこうアルミ製のクッカーが有利なのでで、たまたまですね、ダイソーからこのアルミ製の、えー、コップ、これお酒ですかねマッコリーっていうこれを飲むためのものなんだと思うんですけど出たというのを福さんの動画を見て知りましたので、えー、早速購入してきて試してみたところです。 何回か挑戦してみまし た, 見ましたがあの全てうまく炊けましてですね、えー、これは本当に、えー、簡単だなと思って気に入ってます、えー、このように最初にあの研いだお米を、まあ、30分から1時間ほど水に浸しておりますでそれを、えー、アルコールストーブ、えー、約 30ml ほどの燃料を使って、えー、炊いていきます 今回はですね、あのー、特に、えー、水研いでこのコップに入れただけなんですけどやっぱり汚れ物が出るのが嫌だなと思ってその後はクッキングシートを敷くようにしましたクッキングシートを入れておくとですね、あのー、片付けが楽だし、えー、焦げ付きもですね、あのー、鍋底につかないので、まあ、そういう意味でもとても便利です したがって準備としてはですね、あのシェラザルをこのマッコリコップに入れて米を研い で, で研ぎ終わったら今度はボウルの水を捨ててそこにクッキングシートを敷いてで、シェラザルごとですね、そのマッコリコップにこう押し付けるような感じでぐっとやると、えー、ちょうどクッキングシートがマッコリコップに。 の形になりますので、そこにゴミを入れるという形で準備ができます。あと言葉だと説明しにくいですけど、またあの機会あれば動画にしたいと思います。 まあ、焚き火と違ってですね、アルコールは放置しておいても、まあ、勝手にですね、安定した火力で、えー、最後まで燃焼してくれるのでそういう意味では本当に、まあ、手抜きができるというか自動炊飯とい う, こう楽な調理が可能になりますね。 はい、えー、湯が沸騰してですね、ちょっとこう吹きこぼれがあってですね、あの下の、まあ、金属トレー敷いてるのであの大丈夫なんですけど、えー、0.5 号の米だと少しこぼれましたね、えー、このあと 0.3 号にするとですね吹きこぼれもなくて良、えー、かったですねまあ、それぐらいが多分ベストかと思いますどうしても汚れちゃうと後片付けがあれなので 0.3 号ぐらいが適量ですね 今日もですね、あのキャンドゥに行って、アルミの風貌があるっていうことをちょっと知って、えー、見に行ったんですけど、ありませんでした。ただ、アルコールストーブがですね、大量に入ってたんですけど、何やらですね、私が行ったときには二十数個あったのに、えー、見るとですね、もう全部なくなってて、何なんですかね、あの10分ほどの間に、転売屋さんですかね、持って行かれました。で、でなんかこうアルミ風防についてはですね、 いろいろお店の人に聞くとここにありますよみたいな形で、あのー、なんか店舗のマーカーとかも塗ってくれてですね、えー、とっても助かりました、まあ、ただまだ行ってないので手に入ってないんですけどいいなと思ってますなんかキャンドゥではです、ねあのー、100円よりも高い商品のことを高価格商品と呼んでまして それはですね、キャンドゥの直営店でないとないと、まあ、要は提携しているです、ね、お店ではなくて、あのキャンドゥが直接経営をしている直営店ですね、こちらでないとその330円とか550円の商品はないということで、なんか限られた店になるそうです。まあ、ちょっとまた探してみたいなと思います。 はいえー、燃料もなくなってきましたこのジェットコーの径を拡大したために、えー、突き始めとか消えるときもですねちょっとこう楽しい感じの映像が撮れます赤いのはスチールールですね加熱したスチールールがあのちょうど電熱線のような感じで えー、まだ燃えているような状況ですスチールールはですねあの燃えて減っちゃうかと思ったらそういうことではないみたいで、まあ、しばらくはですねこのまま使えそうです鉄なのであの、まあ、鉄って実は強粘性の物質でですね、えー、燃えるとなくなっちゃうんですけど、まあ、スチールールの場合は酸化鉄になって、えー、すぐになくなるということはなさそうですね はい、えー、これは初めて炊いた時のご飯ですねやっぱ初めての時はですねドキドキするんですけどまあ見た目表面的にはですねえすごくいいなという状況でしたで、ちょっとこう鍋底とかをですねこうそうですねあの混ざってみると混ざるっていうんですかねなんかこう<笑>、えー、しゃもじでかき混ぜてみると はいえー、焦げも全然なくてですね、まあ、素晴らしいですねやっぱりこうアルミ製のクッカーというのは特に、あのー、炊飯には強いですねうん、まあ、文句なく美味しかったですね えー、2番目の出来って書いてるんですけどあのなぜかというと1番目はですね、あの最初にお見せしたあの焚き火のメスティン炊飯の時、まあ、あの時がですね、米の甘さがあのすごく、えー、際立って炊けましたので、まあ、最高だったんですけど、まあ、それに次ぐ出来という感じでしたね。 私の場合美味しいお米を炊いたときはですね、炊きたときはですね、もうあのおかずは一切いらないので、あってもですね、あの米の味に集中したいので、全く食べないので、こんなふうにお米だけいただいてます。2回目以降ですね、炊飯したときは、今写真出ているように、あのクッキングシートを敷いてやってます。この方がやっぱあの後片付けが楽ですね。ただクッキングシートの端の方がですね、ちょっと燃えてしまって、 このマッコリコップのヘりがですねなんか焦げがついているので結局洗わないといけなかったんですけどねあのスポンジとかで磨かないといけませんでしたこのマッコリコップはですねなんか表面がアルマイト加工してるんですかねちょっとこうあまりスチールとかで磨くと痛みそうでなんかこう柔らかいスポンジとかでやってるんですけどあのクッカークリップなんかで 掴んでもでもすねその掴んだところがなんかこうちょっとこう傷がつくような感じでなんか扱いが難しかったですねえ持つものがないので私の場合はその米を研ぐ時に使ったシェラザルに入れてまたえ持っていただいてますちょっと熱いのでなんかこう鍋つかみとかそういうものが必要だぞみたいですねということでえ気に入った方はまたあのチャンネル登録をお願いしたいと思います